みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター学講師の瀧澤でございます。スラム奏法で iPhone 中バックを楽しもうじゃねえか、ばっしょいという動画の2本目の動画でございます。2本目のこの動画では、イントロの後半を練習していこうかなと思います。こんなフレーズです。ちょっとやってみます。 まず、叩くことを抜きにして、コードの確認から行ってみましょうか。まず、最初が、えー、a ドナイ9ですね。5弦から0、2、2、00という感じ。A-Ard9。それで、その次が e o n g シャープ。r 6弦から4。それで、5は×、鳴らせない。それで、4弦が2、1、00と。 6, あ6弦から 4×2100 という感じです。それで、その次は f プマイナー。6弦から24422という感じですね。これは普通の f プマイナーです。それで、その次は普通の E コード。6弦から022100という4つのコードです。AR の E4G シャープ、F シャープマイナー、それで、その次が D アドナインですね。4弦から0、2、3、0、0、2、3、0。それで、この小指で5弦の。5弦の4フレットかな。そうですね、こんな感じですね。コードデームをつけるとすれば、D オン、C シャープって感じでしょうか。 小指で5弦の4フレットを押さえて、4弦はミュート。4×230 って感じです。さっきの d ナイ9に小指をプラスしたって感じですかね。で、その次は Bm7。そうですこんな感じです。5弦から20230。20230。2 3 0 2 0 2 3 0 それ で, で、その次は普通に E コードが出てきます。こんな感じです。それで、またまたさらに続けますと、F シャープマイナーから C シャープマイナーセブンスに行きまして、5弦から4、6、4、5、4。4、6、4、5、4という感じです。それで、その次、お隣の D コード。 五弦から五七七七で A コード六弦から五七七六五五こんな感じですもう一回書ってみましょうか四つ E シャープマイナー C シャープマイナー E でこの後はさっきのイントロと一緒で B マイナーセブンス E ナインス A で締めるという ちょっともう一回やってみます。ゆっくり。A アドナイン、E 四 G シャープ、F シャープマイナー、E コード、D アドナイ C シャープ、えっと D アドナイオン C シャープ、E マイナセブンス、E、F シャープマイナー、C シャープマイナセブンス、D に行って、A コード、そして E マイナセブンス、E ナイナス、E9 A、で終わりっていう感じです。でこれを叩きながら弾いていくわけなんですが。 ちょっとゆっくりやってみましょうか。叩きながらやっていくとこんな感じになる予定です。<音楽>こんな感じです。何度かそのこう叩く動作と鳴らす動作をやらなきゃいけないときが出てくるので、これが難しいかなと思います。 叩きながら弦を鳴らす。やってみましょう。最初は A コードからスタートして、まあ、ドスンと。ドスンとスタートしたら、早速コーン叩きながら E4、G シャープを弾くわけですね。それで、アップストロークで F シャープマイナーに来まして、それで E コードに着地をすると。 リズムという か, その何ですか、叩き方みたいなす、そういうのはもうほぼ繰り返しです<音楽>。こんな感じ。で、F シャープマイナーから<音楽>。こんな感じです。F シャープマイナーから。 どうでしょうかちょっともう一回ゆっくりやってみます。 うこんな感じの響きになるはずという感じでしょうか。まあ、さっきやったそのゆっくりやっている手順を何回も何回も見たりとかして、そのアップで弾くのか、ダウンで弾くのかとか、コードチェンジのタイミングとか、このハンマーリングの入れ方とか、ブラッシングの入れ方とか、まあ、そういったものを一つ一つ確認していただけると、まあ その完成に近づけるかなと思います。ちょっと細かくその、ね、リズムはこうで、アップストロークはこんな感じで、ここでこ う, こうチェンジしてとかって、そういうのをやらないんですけれども、ゆっくり弾いている場面を何回も見て、ちょっくらこの研究をしてみてくださいませ。それで、ちょっとくらいリズムが、ね、僕と違いが出たとしても、まあ、そんな変な響きにはならないと思うので、えー、いろいろこうコピーしていく中で、自分なりに弾いていただいても全然 OK という感じです。ちょっとアレンジをしていただいても OK ということです。 こんな感じです。で、ちょっと話を進めるようなんですけれども、1本目の動画のこのオクターブが入るコード進行のパターンあるじゃないですか。それで、2本目のこの動画のこのコード進行のパターンがあると。歌が入ってもこれらって結局一緒なんですよ。 ちょっとやってみますと、最初、このイントロからスタートしますよね。今から演奏を始めますよと。ワン、ツー、シャー はてという感じでイントロのパターンとほぼ一緒というか変わらないです。で、サビのところも。Oh, oh, baby, それで、サビが終わって、繰り n しな s i す。I see you is on a a t u b a みたいな感じでやっているんですけれども、ここは A コードとオクターブを互に言っているだけなので、そんな難しくないかなという感じですね。なので、1本目の フレーズと2本目の動画のフレーズ。この2つのフレーズができれば、8割、9割はできたと思っていただいて大丈夫ということです。次の3本目の動画では、そのドラムソロとかベースソロとか、なんかその辺のパートについてちょっと説明をさせていただきたいんですが、ここがすげえむずいので<笑>、えー、ちょっと覚悟して進んでみてくださいませということでございます。それで、なんとなく手帳に理解できましたら、<笑>ぜひ次の動画に進んでみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら<笑><笑>